6代目です。当店の置き畳通販、佐賀県産がダントツ人気ですが、今回ですね、置き畳の畳表、まあ、表面のいグサとかの素材ですね、それのサンプル配布を開始いたしました。こんな感じのカットサンプルを送らせていただきます。床材の方のカットサンプルも入れようかと思っておりますので、もしかしたらそれも入ってくるかもしれません。床材の方もお茶入りの 畳ボードとソフトタイプのフェルトボード。そのあたりを一緒に入れていこうかなと思います。メール便で送ります。これが佐賀県産のカットサンプル。裏はこうですね。そして、熊本県産のいグサで彫った目席折り。こちらが普通の目席折り。こちらが市松の目席り。これは当店専用に折ってもらっております。これも面白いです。 あとは樹脂製の2つこれらはですねカラーがいっぱいあるのですけどそれらをいっぱい入れちゃうとメール便でちょっと送るには分厚くなってしまいそうなのでとりあえずこれで質感を確かめてもらってあとのカラーはうちの当店のホームページから選んでいただければと思います本当はもっと早くサンプル配布を始めなきゃいけなかったんですがなかなか思い越し が, がらずご迷惑をおかけいたしておりますそれでは是非